今日は、何の仕事をするんですか今日はもいいう…先代のブラシね、まだから掃除、ブラシかけて。<笑><ろ> キング<笑><笑>してま手。 の右手このこ辺だだだだかなない<笑>、はいないどうううう遠るそでもも一回回収ああつつよしチャンス やついないやありがとう、ボート